フランスの化粧品会社が、阿蘇市で環境活動の一環として植林することになり、令和元年6月28日、化粧品会社の社長らが、阿蘇市の佐藤義之市長を表敬訪問しました。阿蘇市を訪れたのは、フランスの化粧品会社、クラランス株式会社のブルジョワ・アントワン・ピエール社長と、東海大学の河田清隆名誉教授らです。 クラランス社は、水前寺のりに含まれている成分を化粧品の原料として使っており、水前寺のりを育てるのにはきれいな水が必要で、熊本の水がめといわれる阿蘇に植林することにしたと説明しました。また、水前寺のりの研究や保全に取り組んでいる香畑名誉教授の勧めで、水源関与などのために200万円を出資して阿蘇での植林を決めたということです。 阿蘇市では現在、木が伐採されている阿蘇市長草上茶の王の私有地に植林することにしています。